境界条件1例えば2つの油電体がある場合にはそれが接続のするところがあるんでしょうそ れ, まあそれが境界面になるんですけれども例えばこの2つの材料を使ってこれがまあ油電体1と油電体2を呼びましょうその灰色と水色のところそして先のステップにはそれの 有電率、と時率によって、それがどう変化になるでしょうそれが真空クルベルトで、それの倍率が、まあ、KE と KM なんですが、それが KElectric と KMagnetic。電波と磁場 の, のバージョンなんですね。そしてこれがと第一 の, の材料なので、それが KE1 と KM1 と呼んで、それから 油電体2のところには KE2、KM2 と呼びましょう。そして、それの中には電波の変化していることは計算したいので、まあ、上の電波としてはそれが E1 と呼びましょう。それがもちろんベクトルなんですが、それから第2のところにはそれが E2 と呼びましょう。そして、これがまあ、 一般のベクトルなんですが、縦軸と横軸 に, には分けて、それが水平方向 と, と垂直方向 に, には分けましょう。それからそれが EV1 と EH1、それが Vertical と, と Horizontal なんですが、それからそれももちろんそれ2は一緒になんですね。そうすると、どうやって これを変更するでしょう。その境界面によって。それを計算する場合には、今回のテーマとしてはマックスワル方程式なんですが、もちろんマックスワル方程式を使います。いつもの使っているマックスワル方程式には4つがあるんですが、そうすると、それが4つの条件になるんですね。 それから、それが、Vertical のコンポーネントと Horizontal のコンポーネントは E と B があるんですが、その EV1 と EV2 の関係はどうなってるのか、EH1、EH2 にもどうな関係になってるのか、それの電場のバージョンと地盤のバージョン、両方があるでしょう。そして、まずは第一方程式から計算しましょう。これが、 まあ、まずはえっとシナダとしては使いたいなんですが、そのシナダ と, としては平面になっているんでしょう。それから、これがマックスウェル第一の方程式なんですが、これがこの平局面の積分なんですが、それが、さっきの説明した通りには、それが囲まれている電荷。 の合計になるんでしょうでこの場合には、このダイエレクトリックのところにはこれは油電体なので、これが入っている電荷としてはこれが0 と, とは条件なんですが、それからこれは0になりますので、これの平局面の積分が必ず0にはしなければなりません。そして、計算手法としては、この上の 丸のところがあるんですが、それが、えっと、上と下があって、それからシリンダー の, の壁もあるんですね。で、その上と下の部分 が, が、これが EV1、EV2 と呼びましょう。それから壁があって、まあ、今回には赤い線で書いてあるんですが、それが巻いている壁になっているんでしょう。シリンダーとしては。それからそれが EH1、EH2 と, と計算しましょう。 で、このシルンダーが、まあ、半分は、えっ、ー、と、第1 の, の油電体と、と半分は第2の油電体に入ってるんですが、これが、ちょうど半分半分に は, にはするので、上の部分の高さは L と下の部分の高さは一緒には L になってるんですが、それから、これが、縮小にはしたいと思います。で、 これを計算する方法としては、これが k e 1 ε 0 e v 1の a の面積で、それが上 の, の丸いところなんですが、これが Ev1 との関連でしょう。それから Ke2ε0ev2a、それが下の部分なんですが、それが合わせて 計算し な, しなければなりませんが、それからこのガマのところには、そのガマが壁の部分になりますね。そしてその壁の部分は、えっと、縮小にすると L がだんだん小さくなると、その部分がだんだん0の方には近くなりますので、だんだんそれがなくなるので、これが計算しなくて結構です。それから、 この A の面積、これが単位面積あたりには計算したいので、これも消して、それから、エプシロン0も一緒になっているので、それが変わりはありませんので、最終的には残っているタームが、KE1EV1 イコール KE2EV2 になるんでしょう。これが第一の境界条件になるんですね。